皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月21日、今日は DQ10TV の配信がありました。バージョン6の新情報がたくさん発表されましたが、雑談部分でバージョン 5.5 後期のネタバレをされているような印象を受けたので、番組が終わった後にラスボスに行きました。結論から言いますと、一発でクリアできて本当に良かったです。 バンマの塔に行く時の編成のままで大丈夫でした。やはりバージョン 5.5 後期のラスボスというだけあって、とても強敵でした。何度も何度も全滅させられた人もいるみたいなので、一発でクリアできたのは本当に運が良かったです。そして、クリアした後の世界は、やはり大きく変わりました。具体的に言うと、ほぼ全ての NPC のセリフが、クリア後の世界用に変更になったんじゃないかと思えるくらいです。 実際、この大魔王城の NPC だけでも、ほぼ全員変わっています。目の前にいる衣装係ですら変更になりました。つまりここからは、セリフ回収のための世界一周ツアーが始まるということです。バージョン 5.5 後期のストーリーは、それほど大きな変化をこの世界にもたらしたというわけです。さて、無事にバージョン 5.5 後期のメインストーリーも終わりましたので、いつもの姿に戻ります。 バージョン5のストーリー的に考えて別に魔族の姿のままで進める必要もない感じでしたがせっかくなのでバージョン5のストーリーは全部魔族の人間姿でやることにしていましたバージョン6のストーリーはまたいつものように普通の人間の姿で進める感じになりそうですでも羽が生えた天使の姿になれるならその姿で進めることもやぶさかではありませんというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょう